それに付随した落下シミュレーションシステム、パオスというサービスについて、私、多 田, 田教科の M. C. でご紹介していきます。今回、こちらのサンテックフォーム、メフをご紹介していただくのは、旭化成アドバンスの前田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが、こちらのサンテックフォームとメフについて、どういった製品なのか教えてください。はい、サンテックフォームも、メフも、プラスチックの一種である、ポリエチレンを原料としています。 主に製品輸送時の干渉材として利用されています具体的には精密機器や自動車部品、医療機器向けに使われており製品を衝撃から守る役割を担っています衝撃に強く繰り返し使うことができ安全に製品を運ぶことができる点が本製品の特徴です発泡スチロールの使用が難しい場面でも利用されていますわかりやすいご説明ありがとうございます サンテックフォームと MEF にはどのような製品の違いがあるのでしょうかサンテックフォームはアサイカ製株式会社の工場からボードの状態で出荷され加工会社で手作業や機械によってカットや熱接着を行い製品の形状に合わせて加工しますそのためショーロットからの生産が可能です MEF は原料のビーズを金型に投入し発泡させる成形方法であるため複雑な形状でもお客様の製品形状に合わせて短時間で成形が可能です そのため大量生産が可能となっています。なるほど、そういった違いがあったんですね。では逆にサンテックフォームとメフに共通している特徴はどういったところなのでしょうか。それは優れた対割れ、対掛け線にあります。今日はサンプルとして発泡スチロールとメフをお持ちしました。まずはこちらの発泡スチロールを手に取ってみて、上下に曲げてみてください。はい。しますはい。これは、あ、でも普通の発泡スチロールです。うん、あ。 おーはい割れましたやっぱカッポウシロールなので結構簡単 に, 簡単に割れちゃいますね割れちゃいます、はい、そうですよね次にこちらのメフの柔軟性の高さをしていただきたいので、うん、今度はこちらを手に取ってみて上下に曲げてみてくださいはいお願いしますこれもなんか見た目が似てるので上下かいきますよお願いします絶対割れますよねこれももう思いっきりもう思いっき り, いっきりあでもあは<笑>お あ例えば発泡スチロールは輸送中の衝撃でこう割れるあるいは欠けてしまうこともあるんですがそのため繰り返し衝撃が加わる荷扱いにも安心です。 これはサンテックフォームにも同様のことが言えますこちらはサンテックフォームですサンテックフォームを使った落下試験の比較検証動画がございます落下試験の条件ですが用意した製品は木の厚い板重さは 3.5 キロ落下高さは60センチです一角三辺六面から落とします検証動画をご覧くださいこれが発泡スチロールでして続いてサンテックフォームと これをもう、まず角から落とすと。で続いて、辺で落とす。で最後にこう面倒です。まあその結果がこちらになるんですが。発泡スチローとこう見てわかる、うん、割れていますよね。で三手駒こう割れていないと。いう結果になっております。うんうん、ご覧いただいたように、三手駒こう割れずに。配送時における耐久性も高く。 安心安全に製品を守ることができるんですよすごいですね確かに輸送すする時にはは衝撃は1回だけじゃないですもんね繰り返し衝撃に強いサンテックフォームを緩衝材に使えば国内外の長距離輸送でも製品を安心して運べますねそしてこのサンテックフォーム MEF の製品に関連したサービスで p a ス s という落下シミュレーションシステムがあるとも伺いましたがこちらはどういった内容のものになるのでしょうかはい ハウスは浅い火星の干渉設計をサポートするためのシステムでして落下のシミュレーションが可能となっています今後ろのボードに出ているアニメーションをご覧ください干渉材が変形しているのが見てわかるかと思いますシミュレーションにより落下した際の衝撃値が計算され理論に基づいた設計のお手伝いができますこれは新しい干渉材を作るときには絶対に活用したいサービスですねそうなんです ハウスを課長することによりお客様のご要望に合わせてより効率的なな設計・製品の提案が可能となっています。具体的にはシミュレーションにより再設計再試作の時間ロスを低減しリードタイムの短縮ができますまた実物の製品がなくても図面情報があればシミュレーションが可能なんですよふ普段何気なく触れていた緩衝材なんですけど実はこんなにもいろいろと工夫されているとは知りませんでした。 サンテックフォームとメフにすっかり魅了されてしまいますねそれではまとめをお願いしますサンテックフォームとメフに共通していることは優れた干渉性能、柔軟性、そして加工の良い性ですまた、p ウスの落下シミュレーションシステムを利用し早い段階から放送設計の検討が開始でき難易度の高い干渉設計要求にお応えしますたくさんの方々にぜひ検討していただきたい製品ですね そうです、ね、MEF は自動車部品の緩衝材として利用されていますが実は MEF だけでなくアサヒカ製グループで開発した材料はさまざまな自動車に使われていて我々アサヒカ製グループでは自動車事業の強化を数年前より掲げていますそしてこういった次世代を見据えたコンセプトカーづくりにも注力しておりまして MEF は最先端の技術を搭載した車にも使われているんですこれからの時代にもたくさんの方々にずっと活用されていく製品として 私たちも日々その魅力を伝えていければと思っています前田さん本日はありがとうございましたありがとたチャンネル登録とよかったらいいねボタンもぜひぜひよろしくお願いします以上 AKB48 都道教科の MC でお届けしましたまたね